はい、皆さん、こんにちは。筑波大学のアラヤです。これは、えっ、ー、と、プログラミングチャレンジ講義第4週、パーツ2、動的プログラミングとの続きです。では、えっ、ー、と、最初のビデオで動的プログラミングって何ですかって説明して、えっ、ー、と、一つの、えっ、ー、と、例、サンプル問題を紹介しました。えっ、ー、と、今度は、えっ、ー、と、その、パレンツテーブル、つまり、その、 答えをたどる通着までにの取り方についてもう一つのサンプル課題を紹介します。じゃあ早速課題にはアップルフィールドっていう課題です。これはあの、ま、ある農場でそのリンゴの木が並んでいます。で、そのリンゴを取るためにロボットを扱っています。 このロボットは、まあ、この画像のように、えっと、そのフィールドが、えっと、グリードになっていて、で、あとまあ場所によっては、なんかリンゴ1つとか、リンゴ3つとか、リンゴ4つとかがあります。で、ここにロボットがあって、このロボットは00の配置から NN の配置まで歩きます。ロボットの歩き方が右、 歩歩くくと下歩くだけです。ロボットは左と上が歩けないではこのルールであのもっともリンゴを取るためにロボットはどのパスをやればいいですかですね、まあ、つまりパスファイニ ン, ングの問題ですねはいまああのこれは一つの例ですねあのこのロボットが まあ、ここから始まって、ここに握手て、で、一つのリングを取りました。下にいて、二つ。ここは5、五、六、七、十一、十三、十四、十六、十八、十九。まあ、このパスで、ロボットが十九のリングを取りました。まあ、これは最適、あと、最適経路ではないんですけど、まあ、一つの経路のアイディアです。で、この経路を見ると、 じゃあ、えっ、ー、と、どれくらいのパスがあるんですか全部で。全探索でやると。まあ、これは多分、あの、数学の組み合わせ論で、あと、覚えてる方が知ってると思うんですけど、えっ、ー、と、これの、なんか、このグリードが n×n の場合だと、えっ、ー、と、パスの数が、えっ、ー、と、二ビノミアルの 2n の n。まあ、つまり、えっ、ー、と、2n の解乗割り n の解ける n の解乗 で、すよね。で、質問が、この問題を解くときに、すべてのパスが解く必要がありますかあるいは、なんかその前のウェディング、なんか前の結婚の買い物の問題のように、なんかここから来れば続きが同じですかの問題でしょうか まあ実は、えっ、ー、と、XY 代表と考えると、XY 代表から最後までのパスが、0から XY 代表までのパスと、えっ、ー、と、関係はないんですね。例えば、ここまでいて、えっ、ー、と、ここは、ここまでのベストパスと、0からここまでのベストパスと、ここからここまでのベストパスが、全く関係がないんですので、 あのここから行く、ここからここまでのパスが知 れ, れば、次はここからここだけだけのパスを探せばいい。つまりそれを考えると、再帰関数としては、まずここから最後までのパスを見つけて、次をここから最後までのパスを見つけて、次をここから最後までのパス。これを次をここからます。で、ここからここまでの最適パスを知っているなら、次はここからこの 3×3 のどこ木に入っても、 どこが最適かなのかを調べることですね。今度は、あと、なんていう、その、グラフの、グラフ、なんか、グラフの授業では、青パス、ソーテスパスについても話すけど、結構近いアイディアです。では、あの、まあ、これを知ってるなら、なんかその、XYNN のパスが最適であれば、その他には関係はないって知ってるなら、DP テーブルを作ることが可能ですね。 ではあの、DP テーブルで、なんかまずこの場合、えっと、この問題だと、トップダウン GP じゃなくて、ボロンアップ GP のなんか作りやすいですね。で、ボロンアップ GP の例を見せましょう。まあ、DP テーブルが、えっと、まず N プラス1かける N プラス1表です。それぞれのポジションが00から XY 座標までにの最適。 最適解のリンゴの数をマークします。で、まあ前も言ってたんですけど、DP 表だけじゃなくて、今回はパレント表もつきます。パレント表が DP 表と同じサイズで、それぞれの XY 代表で、その前の、前のセルが、の、えっと、代表を書きます。つまり、最後までいて最適解をかると、えっと、パレント表から逆側でいて、パスが出てきます。 では、あと、初期状態が、えっと、DP テーブルだけなんですけど、あの、初期状態は、まあ、あと、上から、っと、その、クロエのプラス1、クロエのプラス1ですので、エクストラの初期のた、えっと、行、あと、行と列を作ります。その初期の行と列が、まだ畑に入ってないので、えっと、リンゴの数がゼロとなります。ですね。 じゃあ、DP、えっと、表, 表の形を分かりましたので、次はそのトランジション。つまり、セルとセルの変更はどういうふうに行うんですね。これはとても簡単です。それぞれの XY 座表で DP 表が、まあ、XY 座表のリンゴの数。プラス、上からベストか、左からベストか。つまり、ロボットが右と下しか行かないので、XY にたどり着くと上から来たか、 左から来たんですね。ですので、上と上からの、えっと、ベストパスの数と左からベストパスの数を見ると、じゃあこれどちらがベストで、このベストを選択して、そのベストから XY、XY 財布に行きます。例えば、ここから見ると、ここに来た、ここに来たいですね。ここに来るには、ここから来るか、ここから来るかですね。だから、あと、ここのベストパスが、 ここのベストパスプラス下、あるいはここのベストパスプラス右ですので、両方のベストパスとパスを比べて、そのベストパスはここのベストパスとなります。<咳>コードがこんな感じです。まあ、これはインプット表ですね。リンゴの表です。で、これは見てるとおりに、まあ、そのゼロ表、ゼロ 列と0行が、えっと、準備しておきます。で、ここは DP 表。DP 表も同じサイズで DP 表の初期状態0、1が0ですね。で、パレント表が m プラス1と n プラス1が、えっと、の2つ。なんか、座標が書いています。で、っと、ボトンアップ DP なので、フォアループの流れですね。ですので、まず、あの、列に回して、次は、 行に回して、で、回している間に、dp のえっと x は、ごめんなさい、これ mon じゃなくて ij。ちょっとここは間違えてですね。dpij が、えっと、リング ij。プラス、えっと、dp、マックス最大の dpij-1 と dpj-1i、はい。この行が、えっと、ここの中で mon じゃなくて ij ですね。で、え<笑>あと、まぁ、あ、dp 表を、えっと、設定しました。 次はパレント表です。もし上から来たですね。えっと、i, j-1 が、えっと、i-1, j の方が大きければ、じゃあパレントが上。じゃなければパレントが、えっと、左。これだけですね。この二乗ループでこの問題を解くことが可能です。ちょっとこれは分かりづらいかもしれないですので、えっと、シミュレーションをやってみましょう。ですね。 じゃあ、ここが、えっ、ー、と、インプットテーブルですね。これはアップル。で、ここが DPXY ですね。で、スタートコンディションですね。まあなんか前も見ると、スタートコンディションが DP01 がゼロですね。だから DP01 がゼロのことですね。では、フォ4分が、 えっと、i、1から m プラス1。つまり、まずこちらで f を押して、で、次はこっちに f を押します。ですね。はい。じゃあ始めます。まずここが、えっと、まあ、ここも00ですね。で、上と左も同じですので、この DP が、えっと、リンゴ1。 プラス、これの最大。最大が上も左もゼロなので、1プラスゼロが1ですね。じゃあ次、ここ。ここは全部ロですね。確かに、ここは全部ゼロが必要です。ここは全部ゼロが必要。じゃあ、えっと、ここはゼロね。このリンゴはゼロなので、ゼロプラスゼロがゼロ。ゼロプラス1が1ですので、ここが1ですね。次、ここに行きます。2が入っているので、ゼロプラス2が2で、1プラス2が3。 次、ここですね。えっ、ー、と、0プラス1と3プラス1が、ここは4。で、次は0。ここは4が続きますですね。で、次が1ですね。0プラス1が1で、4プラス1が5。で、次は0なので5が続きます。で、ループが、最初のループが終わりました。じゃ、ここに戻ります。ここが2が入っているので、2プラス1が3。0プラス2が2なので、ここは3。上から来たんですね。で、次は1。 この1プラス1が2。1プラス3が4。ですので、ここが4で、ここから来ました。ですね。で、次が3と4が、ここは0なので、ここも4。ここから来ましたですね。で、次はまた0なので、4と4なので、これはまあ、どっちからでいてもですね。まあ、えっと、左優先にしましょう。右 上, 上と上優 先, 優先でも同じです。じゃ、ここ4と4が、まだ左優先で4ですね。 で、次はここは2、あ、ごめん、ここは2入ってましたね。間違った。ここは6ですね。で、6と5がここは0なので、6が優先で6。で、ここは4が入ってるので、6プラス4が10で、5プラス4が9なので、これは10ここから来ましたですね。だから今までの最適パスが下にいて、ずっと右に行くことですね。じゃあ次行きましょう。 3と0が、これは3で、リンゴが0だから、ここは3です。上から来ましたですね。で、これは3ですので、4プラス3が7。3プラス3が6なので、これは7で上から来ました。で、0なので、4と7が、えっと、まあ、7ですね。7プラス0、7。で、これは1なので、4と7が、ここは8。ここから来ている8。で、次また1なので、6と8が、ここは9となります。 で、0が9が、えっと、9ですね。で、次は10と9なので上から来て、この、ここですと、あの、最大のパスが10のリンゴが来ましたですね。このパスです。つまり、ここのパスですと、下行って、すぐとこっちに行って、で、ここに行くので、1、3、4、6、10。 ましたまあ、このアイディアでパスファインドの DP となります。<咳>じゃ あ, あの続きましょう。で、えーまあ、DP は実はな い, いくつかのクラシカルっていう DP の問題があります。 そのクラシカルが、なんかよ く, DP がに使うよく DP が使われる問題です。その問題がいくつか の, あの似ているような特徴がありますので、これを見ながら DP を練習しましょう。<笑>今回見るのはこの5つです。えっと、range sum, max sum と max sum の 2D と longest increasing subsequence と knapsack problem と coin change それぞれのカテゴリーに対して一つの例を見せます。で、えー、っと、ここをみんなや一緒に や, やりたいのは、まず僕は問題を、えー、っと、概要を、概要を説明します。で、皆さん、ビデオ、その時にビデオをポーズして、その、まあ、リンゴのパスファインディング D と、えー、っと、買い物の DP のように考えて、自分で、えー、っと、DP テーブルと、 トランジッションと、あともちろん、あの、前端作の方法を考えてください。ですね。じゃあ、一緒に行きましょう。じゃあ、最初のクラシカル DP 問題が、えっと、一次元のランジサムですよね。問題がこんな感じです。まず、あの、アレ A の中に N 数のとインテージェが入っています。N 数の整数が入っています。 で、えっ、ー、と、に、探したいのは i と j。i と j が a のインデックスです。0から n-1 の, のインデックス。で、えっ、ー、と、i から j までの足し算を最大化したい。ですね。つまり、あと、ここの例が、えっ、ー、と、a が 1-3、20-2、5 10、5、-4、6、47、-30、-3。 これ全部足すと、全部が、えー、と足し算が42ですね。ただし、えー、i が2にして、j が、えー、と2、3、4、5、6、7、8、9にすると、2から10だけを足すと、足し算が、えー、と77。ですので、この a の m ンマックスレンジ u m が、えーと1からえー、と2から、えー、と9までです。 では、皆さん、えっ、ー、と、この問題に対して、全端索の戦略を考えてください。その次に、えっ、ー、と、DP のために、あの、テーブル DP 表の構造と、えっ、ー、と、DP のトランジションを考えてください。そして、なんか、まあ、これはトップダウン、GP、DP の方がいいか、えっ、ー、と、ボロンアップ DP の方がいいとか。で、それを考えて、えっと、まあ、自分で分かったら、ビデオを続いてください。 じゃあ続きます。まず前端策から行きましょう。まあ前端策がまあ簡単だと思うんですけど、すべての ij の組み合わせを調べます。まあこの二重ループですね。for i0 から n と for ji から n で、でこの sum で for ki から j ですね。これはね、i と j を探してるんですけど、実は30のループがあります。まず、一、えっと、最初のループが i をループする。 次は j。でも i と j だけじゃなくて、i と j の間の足し算を計算しないといけない。ですので、i と j の間に k をループする。ですので、3乗のループです。3乗のループなので、このアゴリスムが O の n の3乗となります。n が大きければ、これは結構ひどいになるでしょ例えば、k、n が1万ですと、これはまあ、えっと、100万以上とか、えっと、1億以上とか。 ね、じゃあこれは早くすることが可能でしょうか ?1 つを、なんかこれを早くするために、このレ ク, レ, クレンスを、えー、としてほしいです。サム i から j のサムが0から j マイナス0から i マイナス1のサムです。これを考えるとあの DP 表でサムテーブル、DP テーブルを作ることができます。 サムテーブルを使うと、O の N の3乗じゃなくて、O の N の2乗。で、3から2が1、なんか1つだけ変わった気がするんですけど、N の3乗から2の3乗に変わると、結構大きな変更ですね。N の, N の2乗だと、まあ、1 N1 万のサイズが、まあ、ギリギリと切ることになります。じゃあ、あのこんな感じです。まず、サムテーブルを えっと、作りました。で、m a x ス u m が0です。で、SumS が0です。SumStart が0です。SumEnd も0です。じゃあ、Sum テーブルの0、なんか、ね、何も足し、足さないと、Sum テーブルの0が0です。で、Sum テーブルを作りましょう。i が1から、えっと、と、n プラス1まで。Sum テーブル i が、 3テーブル i-1 プラスインプットです。で、インプットはどんどん足していて、サムテーブルを作ります。で、これはあと二0ループですね。i から n プラス1と j が i から n プラス1。で、あの、3乗ループの代わりに、サムテーブル j マイナス、サムテーブル i マイナス1。で、この中は以上です。お一緒ですね。サム S とサム E を計算します。ですね。 まあ、こんな感じですね。これは i がインデックス1から12。で、これは先の a。1-320。で、これはサムテーブルですね。サムテーブルは0から始めて、で、次は1ですね。0プラス1。で、2、あと、-3 プラス1が -2。で、-3 プラス20が18。18プラスマイナス3が16。で、ここは11。 21、2億とかですね。で、最後はなんか全部の足し算ですね。42。で、これを見ると、1から12までは 42-0 が全部の足し算が42。で、さっきのこか答えですね。なんか、3から10。10のとサムテーブルの表が、えっと、75。ここで書いてるんですね。75。で、えっと、三 あと2ですね。2 の, 2の2サムテーブルがマイナス2。で、えっ、ー、と、75マイナスマイナス2が77。もう一つの例が、例えば6から8を足すと、8のサムテーブルが22。で、6のサムテーブルが11。22マイナス11は、あの6から8までの足し算が11ですね。ここを見ると、10プラス5マイナス4が11っらしいですよね。 これで20、あと年の2乗です。じゃあ、もっと早くできますかですね。これより早いアオグリスムが実際にやります。これはグリーディ法です。ですね。前回学んだやつグリーディ法です。これはなんか、このアオグリスムがカダネ法っていうアオグリスムっていうんですけど、アイディアが、あとさっきのサムテーブルとグリーディ法両方を使います。で、これ両方をやると、 n の2乗じゃなくて o of n であのレンチサムが解けます。もっと早くなりますね。アオゴリスムがこのあと4行だけです。結構プログラミングしやすいですね。サムが0で、で、答えも0から始めます。で、i が、まあ、一応全てのアレイを歩きます。で、サムがえっがインプットを入れて、まあ、これはサムテーブルのようですね。で、アンスが今までの足し算が 今までの答えより大きければ答えをアップデートします。ですね。ですので、まあ、どんどん足して大きくなると答えを足します。ただし、もし、あの、サムが0より小さければ、そのサムがリセットします。なぜかというと、サムがマイナスになると、これは、ここは壁になりました。ですね。これを、なんかこ、ここから足して、この前をこれを足すと、ここからの足し算が少ない、えっと、小さくなるので、 今まで足したものは全部捨てちゃいまして、えっと、これからだけをカウントする。っていうアイディアです。これはベーシックアイディア。It's always best. なんか、必ず3を大きくするのはいいですね。ただし、たまにすごくマイナスが来るので、そのマイナスを捨てちゃいたい。じゃあ、この例を見ましょう。違う A で例をします。この A が 4-5、4-3、44-4、4-5。 で、サムが、このアゴリスムで、なんか最初はサムが4。で、4が0より大きいなので、アンスも4。次はマイナス5。4マイナス5はマイナス1。マイナス1は0より小さいなので、サムが0になる。0が4より小さいので、足し算が4です。じゃあ次まだ4が来ました。サムが4と4ですね。で、ここはマイナス3。そのサムが1になった。で、でも、今までの答えが変わらない。 次は4を足すと、この3が1プラス4が5になって、アンスも5になります。で、4を足して9になって、これを足します。で、マイナス4が来て、9から3が5になりましたけど、アンスが変わらない。で、また4が来て9が来ました。で、これはマイナス5が来て、4マイナス5、9。つまり、えっと、最大の足し算が、えっと、9になりますね。ここから、えっと、ここから、 ここまでを足して、4から4までを足して、これは9になりました。面白いですね。じゃあ次の問題見ましょう。次の問題は同じく max range sum なんですけど、これは二次元です。ですね。問題の概要が前と同じ二次元だけです。この行列があって、この行列の中に えっ、ー、と、最大の足し算の部分行列を探します。例えば、ここの中だと、えっ、ー、と、えっ、ー、と、例えばですね、ここだけを足すと、9マイナス4、5ですね。一方、ここだけを足すと、9プラス2が11。 ここだけを足すと、マイナス2、2、1。ここは1ですね。ここは1で、ここは9で、ここは11。じゃあ全部で、どこがマックスサムでしょうかですね。じゃあ皆さん、ちょっと自分で同じく、あと、前端作と、まあ、先の DP を二次元の場合はどう書くのか。考えてください。 じゃあ、続きます。まあ、あの、前端作が、えっ、ー、と、前と同じですね。えっ、ー、と、i が0から n。で、あとは、えっ、ー、と、j も0から n。ですね。で、i と j が決めてから、k が1から n。つまり、i から k。で、j から n。 まあ、あの、一次元だと二つのループが必要ですけど、二次元だと四つのループが必要ですね。ですので、ij が、えっと、左上で、えっと、kl が下右となります。で、その左上と下右の間の足し算をするとは、a と b のを回します。それこれだけです。大きな。まあ、六乗ループですので、o の n 六乗で相当高いですね。 で、えっと DP が前と一緒で、えっ、ー、と、レンジ、えっ、ー、と、足し算、あとサムテーブルを使います。ただし、二次元でサムテーブルを使うと気をつけないといけないなんですね。一次元だと、えっ、ー、と、サム J- サム Y で終わりなんですが、二次元の場合ですと、えっ、ー、と、それはちょっと複雑になるんですね。例えば、ここまでの足し算だと、 A、なんか ABCD が入ってます。ABCD が D を引きたい。ですね。でも ABCD から D を引くと、まだ C と B が残ります。ですので、ABCD から BD を引く。ですね。と CD を引く。でもこれで分かったと思うんですけど、ABCD から BD と CD を引くと、実は D は引きすぎ。 ですので、もう一度 D を足さないといけない。なので、たし、えっと、サムテーブルから A のサムを計算するときに、まず、ABCD-CD-BD+,D プラスですね。まあ、でも、これだけあれば、えっ、ー、と、簡単にプログラムできます。プログラムはこんな感じですね。 まずこれはサムテーブルです。似てる通りに、えっと、i と j からサムテーブル。まあ、サムテーブルも、えっと、sij が、えっと、上を足して、s y j が右を足して、上と右を2回足しているので、えっと、上、右を1回引かこのダブルカウントを避けるためにこの行が必要です。 で、前端作も同じ。これは、ま、ちょっと40ループなんですけど、ちょっと簡単に書きましたですか。for ij in 0l 0n と、for kl 0l 0n で、で、えっと、sum が、えっと、sum total の kj, i j u s sum total の右マイナス s ブ u m total の青 a プラスサ sum total の右上です。これは、なんかその、0 の, の場合だと、それは必要ないときにあがしたけです。まあ ちょっとプログラムが、あとまあ、長くないけど、ちょっと気をつけないといけないところがあるまですね。はい。では、えっと、次の問題を紹介します。これは Longest Increasing Subsequence, LIS。じゃあ、問題の概要を説明します。ここは、もちろん、また A の、えっと、シークエンスがあります。 で、A のセクエンスの中で、サブセクエンス S を見つけたい。ただし、S の条件が SY が SY プラス1より小さい。SY プラス1が SY プラス2より小さい。とかとかですね。まあ、例で見てみましょう。A がマイナス7、10、9、2、3、8、8、1ですね。で、この中の部分、っと、部分列を探しましょう。例えば、 マイナス7、2、3、8が、えっと、サブセクエンスで、で、2はマイナス7より大きい。3はマイナス、えっと、2より大きい。8は3より大きい。で、この長さは、えっと、4です。で、もう一つは、マイナス7と9。マイナス7の時は、9がマイナス7より大きい。でも、ここの長さは、えっと、2。ですので、A の LIS が S1 となります。 まあ、この問題が、まあ、まあ、前の問題のレインジサムにちょっと似てるんですけど、まあ、レインジサムの大きな違いが、この穴ですよね。LIS の場合だと、なんか、1、2、3じゃなくて、あの、セクエンスの中に穴が入っているので、ちょっとこの問題が難しくなります。じゃあ、では皆さん、同じく、10分後はじょだ、このビデオをポーズして、10分ほど、全探索のやり方と、 DP 法のやり方を考えてみてください。では続きます。まあ前端策です。これはあの前回の授業も同じなんですけど、この問題の回答がえっとサブセットです。サブセットかんか答えがサブセットになると、前端策はいつも一緒ですね。すべてのサブセットを探す。 すべてのサブセットを探すと、コストが2の n 乗です。相当高いコストですね。なんでか2の n 乗ですので、なんでかというと、すべてのサブセットをリストすると、それは、あの、ビット、なんかその n のビット、すべてのビットストリング、n までのすべてのビットストリングを計算すると同じです。ですので、このプログラムで、そのビットマスクを使って、 全てのサブセットのテストする方法を紹介します。これは全端サークルだけじゃなくて、全てのビットセットを回したいときだと、これを使えるので、ぜひ、あの、このプログラムを自分で実装してみてください。では、えっと、まず、Vectorint が smax。これは、なんかその、えっ、ー、と、最後の、えっ、ー、と、結果を、を保存するベクトト、Vectorint。 で、あの、これはカウントですので、今までの LIS のサイズが0。まだ始まってないからですね。で、えっ、ー、と、フォア文がこれです。i から i の1の n 回シフト。まあ、これは c プラス、c プラスプラスで、c と c プラスプラスで分かる人が知ってると思うんですけど、この1マイナスマイナス、1マイナスマイナス n っていう意味が、1は1ですね。で、えっ、ー、と、シフト1が 1, 0, 2。 シフト2が1003。シフト4が100008となるんですね。で、n 回をシフトすると、これは n の2乗となります。だから、OF の2乗。この、このループが n の2乗回を回します。ですね。では、あの、まあ、これは s。この s が、あの、仮のベクタルです。 で、ミニマルが、あとそのミニマル、あと、えっと、まあ、一つのエレメントのミニマルサイズが、で、仮の長さが0です。で、J が0から N。つまり、すべて、なんかセットのすべてのエレメントを入れてみます。じゃあ、まずは J と I をを取ります。J と I を, を取ると、J がそのセットに入っているかどうかをテストする。これはビットマスクの、とビットマスクのオペレーションです。とても便利ですね。 iShiftJ&Y が J 番目のアイテムが I, に i のビットマスクに入っているかどうかをテストする。でもしこれは 本, 本であれば J をセットに入れます。では、ifaj がセットの前のサイズが大きければ、最初はなんか -9999 ですので、これは必ず true なんですけど、次は aj-1 が aj より 大きいかかどうかをテストすることですまあ aj がミニモより大きければ aj を仮セットに入れてでミニマルを j にアップデートするでレンスも大きくするでこれを回すもし aj がミニモより小さければこれはインクリージングサブセットではないのでこのこ例のループをブレイクするですねこのループが終わってなんかこのテストセット仮セットのレンスと最大のレンスを比較する 仮セットのレンスが最大のレンスが大きければ仮セットが個体にする。最大のレンスで小さければ仮セットを捨てちゃいます。で、これはまあ、それはビットセットの前端索となります。ぜひ、自分で実装してみてください。で、でもこれは高すぎるんですね。ですので、DP でもっと早くしたい。ですね。では DP をやるために DP 表とトランジ シ, ションを決めないといけない。 この場合だと、なんか今までは、えっと、今日からあと設定しましたけど、今回はトランジションから考えましょう。A の中のすべての AI に対して、その AI が2つのチョイスがある。1つのチョイスが、新しい LIS の始まりです。それは AI が今までの一番小さなエレメントの場合です。AI が前のエレメントより大きければ、 では、えっと、AI が何かの LIS に入れます。つまり、Transition が AI とすべての前のエレメントを比べて、どこかに一番大きな LIS に入れます。ですね。だから、それぞれの回答エレメントについて、どの LIS に入れればいいのかを考えるだけです。で、表が二つの表。パレント表が 前のエレメント、LIS の前のエレメントをインデックスする。で、LIS 表がその LIS の長さの数字を入れます。例えばこの例にしましょう。えっと、A がマイナス7、10、9、2、3、8、8、8。で、パレットは最初はみんなマイナス1ですね。みんなパレットがないからですね。 で、LIS は最初はみんな1で始めます。みんな、LS、LIS に始めて。で、マイナス7を見ると、マイナス7は前に何もないから、マイナス7のパレントが0。で、LIS が1。で、次は10。10はマイナス7より大きいなので、えっと、10がパレントは0、マイナス7。で、10の LIS がサイズが2。7、マイナス7と10。で、9。9を全て比較すると、マイナス7より大きい。 10より大きくなる。ですので、マイナス7の親がマイナス2になって、LIS も10。で、次は2。2も10と9より大きくないから、2の親がマイナス7になる。だから2、20になる。なお、3が面白いですね。3がマイナス7より大きいですし、2より大きいですね。で、どれが LIS が長いか。LIS が長いのは2ですので、3の親が2。まあ、インデックス3ってこと。 ですね、3の親が3。で、3の LIS サイズが3。で、この8が一緒ですね。この8がマイナス7と2と3より大きいなので、一番 LIS が長いのは3。ですので、8の親がインデックス、この3ですね。で、8の LIS のサイズが4となります。で、ここも一緒ですね。この8も3と2とマイナス7より大きいなので、この8のパレントが4で、この8の LIS が3となります。 で、最後は1が来たので、1はマイナス7だけより大きいので、1のパレントが0で、1の LIS が2。ですので、あと、この、このサブシークエンスの LIS がこの4ですね。で、この4が8と、4、3と、3、2と、0マイス。つまり、マイナス7、2、3、8の L、この、このアレイの LIS となります。まあ、このプログラムですよね。とても短いプログラムでわかります。 これはもちろん、それぞれの AI が前の、えっと、アイテムをすべて比較しないといけないですので、これも O の二乗となります。なお、もっと早い N ログ N のアプローチがあります。これもグリティフォーとバイナリーを使っています。まあ、これに興味がある方は、ぜひ、自分でちょっと調べてみてください。では、えっと、次のクラシック d p に行きます。 次のクラシック DP が、あと、ナプサク問題です。ナプサク問題が、あと、もう一つの名前は、えっと、サブセットサムです。ナプサク問題の概要が、アレイ A があってのアイテム。で、そのアイテムが、整数の一つじゃなくて二つです。それぞれの AI に対して、サイズ SI と、えっと、部下 V、デダン VI があります。 で、目的がサブセット X を選択することです。で、サブセット X が、えっ、ー、と、サイズが M より小さい。M にお、えっ、ー、と、収まるんですね。で、V はできるだけ大きい。じゃあ、例で見ましょう。A が SV で、で、A の中に、えっ、ー、と、サイズ10で、えっ、ー、と、値段が100。サイズ4と値段が70。サイズ6と値段が50。 で、サイズ12と値段が10。で、M が12の場合だと、結果は、まあ、4と6ですね。4と6を入れると、値段の足し算が120ですので、最大です。では、えっ、ー、と、またクイズです。この問題が、えっ、ー、と、前端作と DP のテーブルとトランジッションを考えてください。なお、ヒントとしては、この問題が全く一緒ではないですけど、 えっと、一番最初のワイヤリング問題とすごく似てます。じゃあ、考えてください。じゃあ、続きます。まあ、全員探索はね、実はこれはサブセットですので、これの全員探索が前の全員探索と一緒です。すべてのサブセットをテストします。ですね。こう、前回があのビットマップ、ビットマスクでループしたんですけど、 今回は、えっと、再帰関数でやります。ちょっとなんかや違うやり方を見せるためですね。じゃあ、この再帰関数が Value と ID と Size です。で、ID が、えっと、今チェックしているアイテム。で、Size がナプサクに残っているサイズです。で、Value の ID サイズがサイズが0より小さければもうバグがいっぱいです。で、ID が n であれば、つまり ID が 最、最後のインデックス、最後のインのアイテムの後のインデックスであれば、もうすべてのインデックスをチェックしました。ですので終わっていいですね。で、まあ、リターンではなければ、じゃあ、2つの選択があります。なんか、このアイテムを、ID のアイテムを追加するか、それとも、この ID のアイテムを追加しないか。この2つですね。 で、これはこのコーですね。ReturnMax の ValueID プラス s w a t c each size. つまり ID を追加しなかった。じゃあ次のアイテムをチェックしてナプサックのサイズが変わらない。または Value が V、と ID の Value プラス Value の次のアイテムのとナプサックを小さくします。で、その2つをどれが大きなのかを選択して、あの、レカーションを戻ります。 で、これはリカーションなので、動的方がわかるでしょう。まあ、リカー シ, リカーシブですので、えっ、ー、と、Value ID が、えー、とメモの DP テーブルとなります。ですね。これは、まあ、前と一緒ですので、えっ、ー、と、イニシャルが0とアイテムをチェックしないですね。 で、0を、アイテムをチェックしないと、0とバ、バリュー、あと、i と、0、1、2、3。で、サイズがですね。で、サイズが0。これは true で、で、アイテム1をチェックするときに、あの<咳>、追加する場合と追加しない場合。どんどんそれを読んでいきます。なんか、あと、1を追加しない場合だと、 ここは何かバリを書きますですね。前、まあえっと違うんですよね。ですので逆でいきますね。なんか0から、えっと、01でいて、02でいて、03でいて、04。04が何も置いてなかったので、この値が0ですね。03から3と、最後3を追加すると12。だから、えっと、次は、えっと、12、10。 だから、これ12、10で戻ります。ですね。で、これは、まあ、マックスが、えっと、10ですので、この30のマックスが10となります。で、次は20ですね。20の30が、えっと、10で、20が6。6と50を追加しますので、6プラス6が、えっと、ここが50ってって、で、次、12が入らないので、これで、ここで終わります。50。 で、50と3がと、50の方が大きいですので、ここが50です。で、1が、えっ、ー、と、20をテストして、これは最大50で、で、1が、えっ、ー、と、一を入れると4と70。ですので、4が、えっ、ー、と、ここでいきますですね。で、4と70が入ってて、4と70が、まあ、下でテストして、さあ、ここも50ですね。ま 追加しないことまあ、こういうふうになんかどんどん、これは、っと、4と70で、0追加しないと、これ追加しないと4になったので、これは70で、で、ここは、あと70と、3を10に入れないので、これも70ですね、選択します。で、次、には、3と0が70。でも、2が、えっと、その6ですので、あ、これを4だね、すみません。7と。 ですね。で、えっと、4プラス6が10。ですので、これは70プラス50が120ですね。で、120が、えっと、最後追加できないので追加しないからこれ、まあ、これは120で、これは120に戻って、で、えっと、これ6だから、70と120を変えると、これは120。で、これを2つ入れないと、これは120ですね。 で、0が1を追加するかどうか。これ10なので、これ 10, を 入, れ10を入れました。で、これは何も入れないと、これも入れない、これも入れないと120。で、2がプライス3だから、これ120で。で、10が、えっ、ー、と、100と120を比較すると、120の方がいい。で、ここは120を戻ります。っていう感じですね。まあ、もう少しテーブルが入りますので、 この臭いは、えっ、ー、と、ウェディングと比べてちょっと複雑な臭いなんで、ここはちょっと間違い、手でやったの方が間違いあったかもしれないですね。なお、えっ、ー、と、ここはちょっと気をつけないといけないところがあります。見てる通りに、えっ、ー、と、ここはウェイトが並んでます。今回ウェイトが10人までなんですけど、そのウェイトがもっと大きければ、 そのウェイトがもっと大きければ、えっ、ー、と、このテーブルがどんどん大きくなるので、例えば M が100とか1000とか1万とか10万とかになると、えっ、ー、と、そのテーブルのやり方を考え直さないといけない。例えばその M が大きければ V でテーブルを作ったりとか、M と V が大きければ、あの、M と V の変換することができるとか、それを考えないといけないですね。では、っと、 次はもう一つの問題があるので、このビデオはちょっと長くなりましたので、一旦止まります。えっ、ー、と、次のビデオで最後のクラシカル DP と今週の課題の、えっ、ー、と、まああと、コンクルージョンをちょっと言います。では、また次のビデオです。